マザーズ・ブエリング来ました。全員同じところで開始だね。二人が同じところで回してるし、俺は違うところへ行こう。オブセが見つかったのか。あ、チェイスの邪魔になっちゃう。離れよう。キラーはドレッジだね。 いたから外れてたからどの道ダメだったかな固有を二人が回してるから救助に行こうまずロッカー閉めてビル救助に来る来ないなら助ける それはやばいごめんめぐ肉くできない俺だそりゃ天秤の人行くよな よしワンパンじゃなくなった。 まずい真っ暗で何も見えない小屋に飛んできてる。 他の発電機に移動した小屋の大きそうだなまだ釣り数余裕あるしセルフケアするか 他の人も回してるならそろそろ着きそうだ。悶絶でメグが叫んでる。確実にこっち回せるぞ。ノーワンとか暗闇になったら救助行きづらいから先に行くか。助けたら天秤来るぞ。 飛んでくるよなーチェイス入ってたのかめぐだ肉壁いやいや俺今ワンパンだったわいた助狙おうとしたのは間違いだった 今のうちにせめてメグを誰かダメか間に合わないありがとうビルメグのことはジェインに任せた方がいいなこれビルが追われてるよね 天秤で自利品になるからつけるべきか。釣ってすぐロッカー飛ぶなら、即救助の方がいいのか救助待機いるな、小屋つけに行こう。小屋の外に仲間、ドレッジ飛んできた うーん発電機かなり巻き戻ってるノーワン警戒前に天秤警戒で回しきった方が良かったかー。 ノーワンがないことを祈って開けるぞ来たー俺くらい闇担当多くないか 全くゲートの場所がわからない暗闇終わった。 ビルーレオン助けに来たぞい助かったよゲートまで案内してくれゲートそこか先回りされてるーしまったタイミング逃したもう一つのゲートか切るかしかなくなった よしバレてないゲートに向かうぞゲートどこ行った俺のゲート